皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月2日、ゼルメアフィーバーの最終日でした。防衛軍と違って、同じ錬金効果で埋め尽くされることがほとんどないですが、万が一があるかもしれないので、今日も潜ってみました。バージョン 6.3 になってから、ゼルメアのパターンがまた新しく変わったようです。見たことがないパターンがどんどんやってきます。 降りてきた部屋のすぐ隣に下りの扉があるなんてパターンは今回が初めてではないでしょうか。こういうパターンはあえて作らない主義だと勝手に思い込んでいましたので、認識を改めたいと思います。装備品的には何の成果も得られませんでしたので、そろそろ旅人バザーで新しい防具を揃えたいと決意しました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。